白ら光たのみて息のうち捧げば髪の剣花のうち赤ねじ草木を深みただただ望月 と照らしず声水の声に身の弱れ落してるじねる声にあれに見えるわ我が過ちの証 くだらぬものを切った。<笑> その愚かしさをあなたの魂の墓標といたしましょう。 貴様らの死に舞い散る。<staple fits> <Elena>